砂時計の砂が落ちるように僕たちは恋に落ちていった君が僕に生きる意味と大切な理由を教えてくれたからきっと僕たちは今も落ち続けている恋に落ち続けていく。 お母さんこれはなにそれはねオルゴールっていうのよオルゴールそうオルゴールおじいちゃんほのかからしたらひいおじいちゃんねそのかたなんだけどほら裏にねじまきがあるでしょ本当はそれを回したら音楽が鳴るの。 行きたい。ほのかが回してもいいうーん？ずいぶん前に壊れちゃったからね。ならないんだ。えー、オルゴール死んじゃったの？<笑>生きてるよ。でも少しお熱が出てるの。そうね。いつかほのかが大きくなったら直してあげてもらえるかな？ 大きなるまでに死んじゃわないからきっと大丈夫だからほら早く大きくなって直してあげられるようにもう布団に入って寝なさいちゃんと寝ないと大きくなれないよはーいわかったオルゴールさんほのか早く大きくなって直してあげるから待っててね 5時間。5分じゃないんだ。ってほのかちゃん、ほのかちゃんの寝顔を見てるのは飽きないんだけど、そろそろ起きないと遅刻するよ。今日は入学式じゃなかったっけ？もうすぐ8時。ええ、おはよう。おはってえ嘘。うわ 落ちちゃうよお母さん朝ごはんできてるテーブルにパンを焼いてあるから食べながらいきなさいはーいあフラグ立てちゃったでもあれリアルでやると。 前髪がジャムまみれだよクラゲ言うなあたしの名前はみ月だ海と月って書いてみ月。高校生になってまでクラゲ言われるのとか勘弁してくれえクラゲはクラゲだよだってほら海の満月がふよふよーっとここにも二つキャふフふフ今日もゲットしましたクラゲちゃんの1キャーほのか げんこつかこぶしかどれがいいどどれもグーじゃんグーがおおクラゲなのにガッチガチだぜったくあんたのせいであたしのブレザーまでジャムまみれだってのつかなんで朝からんなわかりやすいフラグぶっ立ててぶつかるのがあたしなんだここは美少年とかにぶつかるシーンじゃないのあははは、<笑>ごめんねあとでクリーニングないちゃったいらない 知ってるでしょ私んちクリーニング屋だからタダだし帰ってすぐ出せば夕方には終わるからねもし気になるんだったらそうねまたうちに来て顔見せてやってよお母さんほのか来たら喜ぶしそれよりほらこっち顔だしないてやるから<笑>やっぱりクラゲは優しいね同じ学校に来れてよかったよはいはい私は手間かかって仕方ないけどなほら目つむって。 うんはあ、お前ら何朝からエチャついてんだ早く行かねえと拷問しまっちまうぞえああのっけちゃんおはよ う, お, うおはようなあなんだしんのすけかあんたりんご迎えに行ったんじゃなかったのああなんかあいつ風邪ひいたらしいわ今日は学校休むってへえ珍しいこともあるのねああめちゃくちゃ悔しがってたなどうせならフルで授業の日だったらよかったのにってよ<笑> <笑>あの子らしいわつたあんたネクタイ忘れてたでしょはいこれおサンキュー姉ちゃんうん背が高くてスタイル抜群の美男美女の双子とかずるいと思うのえあえ何急にうん<笑>ただの千本じりの説明ゼリフだよ